それではジョーさんをあ失礼しましたそれでは安倍さんを拍手でお迎えください、はい、ありがとうございますご紹介にあずかめました安倍と申します、まあ、最初簡単に自己紹介させていただきますえっ、ー、と私は安倍良平と言いますで所属している会社ではバックエンドを担当しておりますで去年の2月からあの今の会社はエえるという会社なんですけど そこに入社して、そこ去年2月にエンジニアになったのでエンジニアは2年目です。出身は北海道です。今の、えー、ミエレンという会社も北海道にあります。でまず会社の紹介を簡単にさせていただきたいなと思うんですけど、えっ、ー、とミエレンは位置情報に関する豊富な技術と実績を待つソリューションカンパニーですっていうふうに書いているんですが、まあ位置情報っていうのは聞き慣れ な, ない言葉かもしれないんですけど。 私たちの生活に欠かせない情報技術の一つです。で、これ、まあ、スライド、位置情報は身近なところで使われていますとい う, うに書いてるんですけど、まあ、このようにさまざまな分野で活用されていて、生活になくてはならないもの、一つ位置情報があります。例えばスマホのナビゲーションだったりとか、あとは鉄道、バスだったりの交通分野だったり、あらゆるところで位置情報という技術が使われております。はいで 具体的な授業の紹介をちょっと簡単にします。これがまず、えー、と QGIS というもので、これは世界的なシェアを誇っている位置情報を取り扱うデスクトップのアプリケーションです。で弊社見えるんでは、この QGIS に関するプラグインの開発だったり、あとは講習会、えーと、あとは技術的なコンサルティングを提供しております。あと、マップタイラーという地図で、まあ、Google マップよりも低いコストで、えー、と導入が可能な地図の一つです。これはあの、えーとまあ、導入支援だったり、 スタイルの開発なども行っております。で続いてこれ自社の、えー、と製品として、ミエルネベースというものがあります。このミエルネベースというのはクラウド上の最新の一データをメンバーで共有できるようなサービスとなっていて、まあ、データをクラウド上に一つにまとめることができるので、最新データのよりからすぐ分かれていった、そういったメリットがあるサービスの一つです。でこれが、えーとまあ、弊社の得意分野をワードクラウドでまとめてみたものです。 位置情報に関する悩みがありましたらぜひ見えるのまでご相談ください。ということで、えっ、ー、と会社紹介を終わります。で発表に移っていきます。まず概要として、えっ、ー、とまあ、この題材を選んだきっかけとして、GIS というまあ、さっきお話した位置情報へのニーズの高まりを受けてパイコンでいいかを紹介したいというふうに思ったというのがあります。 GIS のデータを Jango で扱うことができるということと、あとは Jango の OR マッパーを用いて JS データの演算ができるこ と, というのを具体的に書いています。で話すこととしては、<笑> Jango のライブラリの一つであるジオジャンゴというものについてと、あとはそのジオジャンゴが持っている OR マッパーについての話をします。はい、目次はこのような感じです。上からお話ししていきます。まず最初に GIS と ジ, オジャンゴについてという章です。 ジャンゴっていうところに ま, まず触れるんですけど、ジャンゴって何なのかっていうと、まあ、言わずと知れたって書いてしまってるんですけど、Python 製の Web フレームワークの一つです。で、まあ、いろんな機能が備わっているっ、えー、書いて、まあ、僕は思っております。で、いろんな機能が備わっているっていうんですけど、まあ、GIS のデータを扱うことができるのかっていうところなんですが、まあ、その回としては、ジャンゴが、えー、持っている GIS 用の Web フレームワークのライブラリで、ジオジャンゴというものがあります。<笑> これを使うことで JIS のデータが扱うことができるよ。でえー、とこれはあのサードパーティー製じゃなくて、公式のソースコードに組み込まれているものです。なので、えー、と公式のトップページに紹介があったりもします。あんまり聞きなじ、えー、みはない方 も, い, るかもいらっしゃるかもしれないんですが、今回はこのジオジャンゴの話を主にしていきます。で公式のトップページの紹介です。これ、ジャンゴのトップページにこのまま書いてあるんですけど、 えっと、ジョージャンゴは世界規模の地理情報ウェブフレームワークを目指しています。結構なんか熱いことが書いてます。ジョージャンゴの目的は地理情報システム、GIS のウェブアプリケーションの開発をより簡単にし、空間データを活用することによりますと書いていますで。さっきから言ってるこの GIS というところにちょっと触れますが、GIS とは何なのかというと、まあ、直訳すると地理情報システムというものです。で、位置情報を持ったデータと、それを扱う技術全般のことを GIS というふうに言います。 でここから GIS でじゃあどんなデータを使って扱うかというところに移ります。まず大きく分けて、ベクターデータっていうのとラスターデータというものに分かれます。でベクターデータというのはその形によって、ポイント点のものと、あとはライン線のものと、あとはポリゴン面のものに分かれタイプが分かれております。でこれらはあの、まあ、座標値という位置の情報と、あとは属性という付帯、まあ、情報を持っております。でそれで 対してラスタタタデデーーいうのののがあります画像のデータのことですこれはピクセルごとに数値を持っていてこの図でいうと背景地図の写真がラスターデータになりますで今回はジオジャンゴで取り扱う、えー、とベクターデータの話を主にしていきます、はい、じゃあさっきあのジオジャンゴにポイントとポリゴンとラインがあるっていう話をしたんですがジオジャンゴのフィールドの特徴として、えー、以下のものがあってモデルにこんなフィールドが追加されます でポイントとラインストリングとあとはポリゴンこれはジオミトリフィールドって言ったりしますでこのジオミトリフィールドの中身としてはそのタイプ型ポイントなのかポリゴンなのか何なのかっていうのとあとは位置情報とかどこに位置しているのかっていうとその位置情報のまあ計測の仕方座標形っていう情報を持っております、はい、でジオジャンゴが対応しているデータベースの話ですでここに紹介しているものが えー、とジオジャンコに対応していて、公式の中では、ポストグレスの SQL のモジュールの一つより、ポストジスというものが推奨されています。これは一番機能がえ豊富で、ジャンコとの親和性が高いです。じゃあ、ポストジスというところは何なのかという章に移ります。ポストジスと空間関数ということで、まずポストジス、ポスジスとかってよ呼んだりするんですけど、このポスジスは、えー、 ポスグレの、Postgre、の拡張モジュールの一つで JIS データを扱うためのモジュールですでオープンソースで、まあ、さっき話したようなジオメトリ型っていうのが追加されていますで特徴として空間演算用の関数が追加されますこれが空間関数とかって呼ばれたりしてますでポスジスの空間関数っていうと、まあ、何なのかというとポスジスで地理空間データの演算空間演算って呼ばれてりますそれを行う関数のことです で関数名に決まりがあって、s t まるみたいな形になっています。る○というのは動詞なんかが入って、その関数で何をやっているのかというのが、まあ、表されています、端的にで。関数のイメージがちょっとしづらいと思うので、例としてちょっと紹介したいんですが、これ、A というポリゴンと B というポリゴンが右桁の図にあるとして、じゃそれで考えて、まず stcontains という関数が例えば実行されたとして、このにあに、あの A と B を与えたときに B が A の中に含まれてたら true が返ってくるみたいなこういう関数です。A、反対に含まれてなかったら false が返ってくるみたいなこういったブーリアンを取得することができる関数これが stcontains。で続いて stintersect というのが共通部分を持ってたら true が返ってくる持ってなかったら false が返ってくるこんな関数があったりします。あと まあ、さっきブーリアンの話をしたんですけど、ブーリアンだけじゃなくて、ジオメテリを返すものもあって、STUNION っていうのを使うと、A と B の2つのジオメテリが与えられたら、それを結合したジオメテリが返ってくるみたいな、こういった関数もあったりします。はい、空間関数はこんな例があります。で、ジオジャン語で空間関数をやるってなったときに、えっ、ー、と、 空間演算用の OR マッパーというのがジオジャンゴの中に組み込まれていますで、大きく対別するとルックアップっというのと DAB 関数というのが2つに分かれてこれはちょっと後ほどお話ししますで、まあ、さっきからまあ言ってるというかタイトルにもついてるんですけどこの ORM っていうのは何なのかっていうと、まあ、OR マッパーとかっていう部分ですがオブジェクト関係マッピングという概念みたいなものですでオブジェクトっていうのは何なのかっていうとプログラミング言語のことのオブジェクトですね、はい、とあとあは 関係というのが RDB、リレーションデータベースをマッピングしてくれるもの、これが OR マッパー、ORM です。でこれを使うと、SQL を直接叩くことなくて、オブジェクトのメソッドで、あ、まあ、叩, く叩くにはたるくんですけど、エクスキュールを書くことが、書く必要がなくなって、DB 操作ができるというメリットがあったりします。あとはセキュリティ的に SQL エンジェクスの対策にもなります。で例として、下の SQL、左側は SQL。 ユーザーザデータを全部取得するよっていう SQL を Jango の ORM で実行するとこんなふうに書けますっていうのがあります。はいでジオ Jango ジと ORM ということで<咳>、まあ、ジオ Jango ジはその空間演算用の ORM マッパーを持っています。でそれで SQL を意識せずに空間関数を実行できるっていうのとあとは地理空間用の DB、さっきの DB で実行ができます。で本発表の中でこの地理空間データを 実データを用いて OR マッパーを実行して、ジョージャン化を持つ OR マッパーを紹介していくというのが目的として、えー、と掲げています。はい、で、えー、じゃ あ, まあそれをやるにあたって、ジョージャン語をセットアップするというその方法もちょっと紹介いたします。まず、えー、と簡易的なアプリケーションを作ろうかなと思うので、今回はこんなふうに環境を構築しています。ジャンゴと、あとはポスグレと、それにポスジスを入れたもの。 そ, うその他必要な GIS のライブラリがあったりするので、それも Docker で構築していて、でまあ、リポジトリも一応あ る, 意味あるんですけど<笑>で、これをフロントエンドってまあ書いてるんですけど、ジャンゴのテンプレートでちょっと表示してみようっていうのをやってみますで。そのフロントエンドのところは何を使うかっていうと、まあ、地図ライブラリの一つでリーフレットっていうのがあります。これはオープンソースでブラウザで地図表示が可能な JS の JavaScript のライブラリです。 これを使って、えー、Jango のテンプレートから、えー、表示してみようという試みです、はいで。設定の話もちょっと簡単にします。えー、<笑> Jango には設定ファイルのセッティングパイみたいなのがあるんですけど、そこにあと一番下の行、JangoContrib.js という一行を追加するのと、あとはデータベースを、えー、p o s i s を使いますよと設定を書くこと、これだけで、まあ、Jango が使えるようになります。 で使用するデータの話もちょっと簡単にします。データは国土数値情報というものを使います。これは、えー、と国土交通省が、えー、公開しているオープンデータです。あすみません、戻りましたで、えーと。今回使うのは行政区域データというものの北海道のポリゴンのデータを使ってみます。これあの右上の北海道のところ、あとは空港データといって、これもポリゴンデータなんですけど、まあ、全国分。 これなんかあの都道府県別の区分けがなかったので全国分拾っているんですが、まあ、主に北海道の空港のデータを使ってみようかなと思います。はい、でデータを取り込むフェーズとしてジャンゴでデータを取り込むってなったら、まあ、こんな手順があったりして、まあ、順番が前後したり抜けたりするものがあるかもしれないんですけどデータの属性を確認してモデルを定義してデータを用意してで取り込むコマンドを実行する。でジオジャンゴだと、まあ、ちょっと共通していて まずデータを用意して属性を確認してモデルを定義して取り込みを実行しますで。データはさっき用意できたのでここのフェーズに移ります。でまあ、データの属性を確認しましょうということで、まあ、さっきの国土ぞ数値情報のページを見てみるとこんなふうに、えー、と属性だったり型が書いてあったりします。<笑>でこれを見ればいいんだなというところではあるんですけどもっと便利なコマンドがジオジャンゴの中に組み込まれていてそれが OGRINSPECT というものです。はい これはあのジオジャンゴに付帯される管理コマンドの一つで、これを実行することで、まず引数でその実際の GIS データを与えてあげると、そのモデルの型を出してくれます。と、あとはその実際のモデルが持っているえと属性と、すいません、データが持っている属性とモデルの属性をマッピングしてくれる、こういった辞書も出してくれます。ここまでできたので、最後に取り込みをやる。 ところなんですがこれも GIS にあー、ジオジャンゴに組み込まれているクラスの一つで、レイヤーマッピングというものがありますで。これで先ほどの出た情報を引数で与えてあげると、えー、と<笑>セーブメソッドを実行をすると、モデルのデータベースの中に、ジョクス GIS のデータを組み、えー、と取り込んでくれます。はい、でここで、まあ、取り込みができたということ で, で、今回モデルは2つ定義します。さっきの行政区域のモデル。 アドミニバウンダリーっていう名前を付けたものとあとはエアポートっていう空港データのモデルを定義してみます。属性、まあ、いっぱいあるんですけど必要なのは空港の名称のフィールドとあとはジオメテリのフィールドだけではあります。なのでそこだけを使っていきます。あすみません、さっき行政区域のところで、えー、と今回はと都市名とあとは市町村名を持つデータだけを取得します。なんか一番でっかいその北海道だけのデータとかは ちょっとあの測定にあの表示するのが結構毎回出てきてしまうので、これは省いています。はい、で, で、API で配信するということで<笑>、シリアル台座というのも、えー、と機能として必要です。これが、えー、とジオデイソン形式のシリアル台座というのがジャンゴの中にデフォルトで用意されていて。の ジャンゴコアシリアライザーシリアライズっていうところにジオジェイソンっていう引数を与えてあげるとジオジェイソン形式で出してくれます。ジオジェイソンって何なのかっていうとあのまあ API とかで使われている JSON の形式でこれは GIS の中で使われているので形が決まっていてタイプだったりジオメトリだったりプロパティっていうものを最低限持っています。これはその GIS のアプリケーションの API の中で使われたりしています。 はい、でいよいよ、まあ、シリアライザーもして、レスポンスを返すというので、まあ、このコードの中だと、えー、と新千歳空港のポリゴンを一番上で取得しています、エアポートでフィルターで新千歳空港と与えてで、それをシリアライズして、レスポンス返してみる と,、えーとまあこ、こんなレスポンスが確認できますジオデンン形式でレスポンスポがが返ってきていることが分かります。 でフロントエンドが確認してみると、まあ、こんな風に新千空港のパリゴンがあの描画されているというのが分かります。はい、ここでまででなんかその実際の表示までできたので、セットアップ終わりです。次、実際に OR マッパーを実行して表示をしてみましょうというフェーズに入ってきます。でジオジャンゴで空間観測をやるときに、まあ、空間演算の OR マッパーで2つあるという話をしたんですが、まずこのルックアップという方を使ってみます。 でルックアップとは何なのかっていう話なんですが、これは Jango が持っているものの OR マッパーの種類の1つ。Jango、えー、のクエリセット、データの集まりみたいなものを、えー、といろんな条件で取得できます。で一般的にまあ書き方も決まっていて、フィールド名にルックアップをつけて、その必要な値をえと書いてあげる。一番下の例として、この書き方をしてみると、コンテインズっていうのをつけてみると、 その条件も田んぼの他でつけてみるとその田んぼの他を持った空港データが取得できるみたいなこんなふうなものがデフォルトで入っています。で今回はそれの、えー、とジオジャンゴ版みたいなところをお話しします。はい、でまず、えー、早速なんですけどさっき紹介したインターセクツっていう空間関数のルックアップ実行しているコードがこれですで。ここでやっていることは新千歳空港の、えー、とオブジェクトを取得して そこと、えー、共通部分を持っている行政界ポリゴンを取得するという処理をしています。はい。でここであの一番下のコードでインターセクトという<笑>ルックアップを実行しております。で、フロントエンドから確認してみると、その新卒空港と共通している歌詞を持っているポリゴンがこうやって返ってきているのが分かります。まあ、トマカモイというシット、あとは千歳地という。 ポリゴンが返ってきています。こんな風に、えー、フィルタリングができたというのが分かります。はいまあ、こんな感じで紹介していきます。続いて、えー、コンティーンズっていうものです。これをまあ、ルックアップで実行してみると北海道の中にメモ別空港っていう空港があるんですが、このメマン別空港の、えー、コンテンツを実行してみると。まあ、こんな風にそのメマン別空港を含んでいるポリゴンが返ってきてます。これが大空町っていうあの街ですね。はいのポリゴンが返ってきてます。 で続いて w i t h i n みたいなのも用意されててさっきのコンテンツと逆に引数が逆になりますこれをうまいこと実行すると北海道の中に含まれている空港ポリゴンのみを取得するっていうことができますさっきその全国分の空港ポリゴンを実例として持っていたんですけど北海道だけにフィルターするっていう処理をできますこれやってみると赤いところ ちょっと見えづらいかもしれないですけど、赤いところが空港です、北海道の中に含まれている空港データだけが返ってきております。はい、で続いて、オーバーラップ、オーパーラップスってやつも含まれていて、これを実行してみると、えー、と共通部分は存在するんですけど、完全に含まれていないものが返ってきています、なので、えーと、ちょっと交差しているようなものが返ってくる空間関数を実行するルックアップです。 これは旭、えー、川空港と共通分を存在しているあオーバーラップスを実行して結果を見てみますすると旭川市とあと東神楽町みたいなのが返ってきているのが分かりますこれは、えー、と完全に含まれていなくて共通分だけを持って交差をしているようなポリゴンだけが返ってきています、はい、あとはディスジョイントっていうのがあってこれは、えーと さっきのコンテンツとかと逆で共通部分が存在しない場合にトゥルーが返ってきます。で、稚内 っ, っていうところでディスジョイントを実行してみると、稚内 っ, っていうのは北海道の一番上にある、えー、町なんですが、一番上以外のポリゴンが返ってきているのがこんなふうに分かります。はい、こんなふうに。で、ちょっと変わり種として、レフトとライトってのがあったりして、えっ、ー、と、帯広っていう市があって、帯広の 中にある帯広空港のその左と右に存在するポリゴンだけを取得するとやってみたら、まあ、こんな感じですね<笑>こんなちょっとユニークなものもあったりしますあとはまあオーバーラップアバブっていうのオーバーラップス、えー、ビローっていうのがあったりしてこれは上と下ですねが取得できますこれは釧路空港でやってます、はい、で今までちょっとなんか位置みたいなので、えー、とフィル出したんですけど 距離ででもフィルターができたりしますこれはディスタンス GT、ディスタンス LT というのがあって、このルックアップを使ってみるとここでやっていることは、えー、と中標津空港という空港が北海道にあるんですけど、そこから100キロより大きいものだけ取得するよみたいなの、えー、実行してみています。そうすると、まあ、左側が100キロ以上にあるポリコンが帰ってきてて、右側が100キロに内るポリコンが帰ってきております。こんなふうに距離ででも、えー、とフィルターができると いう話でした、はい、でルックアップ数はここまでで次 DB 関数とところに移っていこうと思います。でデータベース関数、まあ、DB 関数というのは<笑>えと集計関数の中で利用されます。集計関数というのは、まあ、SQL でとグループバイみたいなものでジャンゴの中にアノテートあったりアグリゲートというのが用意されています。その中で使えるようなものでジオジャンゴだったら以下があったりします<笑>。すごいちょっと簡単に紹介だけするんですが。 まず、えー、とアズジオゼソンっていうののが最初に出てきますこのアズジオゼイソンというのは何なのかというと、まあ、ジオゼイソンの形式で返してはくれるんですけど完全なジオゼイソンじゃなくてそのジオジイゾソンが持っているジオメトリの部分だけを返しています。これ、函館空港で試してみたんですが、えー、とタイプ と, あとはコーディネートといっても、度度ですね、はい、その情報だけが返ってきています。<笑>これが アズジオゼーソンでこれでジオメトリを取得することが逆にまあできるというわけですでそのアズジオゼーソンを使って取得したジオメトリを使ってコードの中でジオゼーソンを作ってみます一番上でジオゼーソンっていう、えー、とライブラリをインポートしているんですがこれを使うことでジオゼーソンの方にしてくれる っていうのがあります。このジオジェイソンのジオメトリに、えっ、ー、とアズジオジェイソンで取得した函館空港のジオメトリを与えてあげると、こんな風に函館空港が帰ってくるのがわかります。はい、これ函館です。はい、あとはえっ、ー、と種類としてセントロイドっていうのがあって、これはさっきまでポリゴンずっと返してたんですけど、まあポイントを返すみたいなえっ、ー、と DB 関数です。で、モン空港の中心のポイントを取得みたいなことやってるんですけど。 確認してみると、まあ、ポイントだけが返ってきているのが分かります。さっきまでとはちょっと違った描画になってます点のデータが返ってきています。こんなふうな取得もできたりします。はい、あとは距離の取得で、これはフロントからの描画とかではないんですけど、えー、とここでやっているのは新卒空港と旭川空港の距離を測っています。で一番下ににメートルでで表示されてるんんすけど、まあ、こんなふうに 測定計算だったりもできます。あとはなんかエリアとか面積の計算とかそういうのもできたりします。はい、こんな感じで、えっ、ー、と、LookUps とあとは DB 観測の紹介が終わったん で, で、REST API の紹介もちょっとしたいと思うんですが、じゃ g o で REST API をするってなった時、えー、ときに、デファクトスタンダードとして、Django REST フレームワークというものを使うことが多いですで。これはサードパーティー製のライブラリー。 ででブラウドから API の実行ができたりするっていう特徴があります。でジオジャンゴレスト API をするってなったときにちょっと拡張機能が、えー、つけることができるライブラリがあってジャンゴレストフレームワーク GIS っていうのがあります。GIS <笑>処理の機能が追加されますで。どんな機能があるかっていうと URL クエリでそのフィルタリングができたりします。距離だったりあとはバウンディングボックスっていってそのジオメトル含んで内包している えー、と長方形の緯度、経度、それで絞ったりすることができたりします。あとはその API の中のページネーションー、ページングがジオジェイソン仕様になっていたりとか、レスポンスにバウンディングボックスを組めることができたりとか、そういったものがあります。でこれも簡単でインストールするだけでできます。はい、でそのジャンゴレストフレームワーク GIS の中には、デフォルトのシリアライザーが用意してあって、 それを使うことで簡単に知り合いを書くことができます。で、えー、とオートビーバウンディングボックスというのをチュールにすると、レスポンスの中にバウンディングボックスが追加されたりします。あとは、ビューでもうちょっとフィルタリングができて、この一番上で、えー、とインポートしているやつは、距離とあとはバウンディングボックスでフィルタリングができるみたいな機能を追加しています。これをやることで URL クエリで、えー、とフィルタリングができるようになります。 なんで URL に、えー、とポイントからの距離っていうのを今回、追加してみる と,、えー、と新卒空港と札幌飛行場っていう2つのデータが返ってきてます。こんなふうに距離で絞ることが、えー、と URL からできるようになったりします。はいで、ャン n のまの、あ、開発ツールの1つでジャンゴデバッグツールバーっていうのがあるんですがこれを導入してみるとなんか裏で実行されている SQL が何なのかっていうのが分かったりあ見ることができます。 これを確認してみるとその空間関数の stdwithin というのが裏で実行されているてことが分かりますこんなふうにその URL クエリからあのフィルタリングができるという機能が便利な機能がついているのがジャンゴレスフレームワーク GIS の特徴の一つです、はい、えとおまけということでデモアプリケーションの紹介みたいなところでまあさっきまで描画してたんですけどそのアプリケーションを簡単に紹介して 終わろうかと空間関数と空港を指定して実行するとその値が返ってくるみたいなの で, ですはい空間関数を選んでまあここ今インスタセクスを実行して今回コンテン1を実行してコンテン2は新動空港含んでいるポリゴンはないので何も返ってこなかったりとか。 あワッカー内でやってみると、ワッカ内のポリコンが返ってくるとかです、あとはジャンプエンドポイントっていうところを押すと、その API が分かる感じで、さっきあのジャンゴでバックツール版の話をしたんですけど、ここから裏で実行サイト SQL が見れたりしています。<笑>なんで空間関数 な, らだなんだろうとかなった時にはこれで確認できたりするというアプリケーションの紹介でした。はい こんなのでで、えー、描画を試しておりままはい発表のまとめです、えー、と以下、紹介しました GIS のデータについてというのとあとはジオジャンゴの話、ジオジャンゴの環境の構築方法、あとデータの取り込み方法とあとジオジャンゴの OR マッパーで空間演算してみるというの と,、えー、とジオジャンゴの REST の API とあ最後に簡易デモのアプリケーション紹介させていただきました。はい まあ、かなり、まあ、ニ, ッチニッチのセッションで出したらニッチな話だったんですけど、すみません。でまあ、こんなにそに GIS の、えー、とことだったり、まあ、私はそのバックエンドなんですけど、バックエンド以外のフロントエンドだったり、GIS エンジニアっていうのも弊社は仲間を募集しておりますので、私、一緒に挑戦したいと思う方は、えー、とぜひ調べていただけたらというふうに思っております。はい、以上で発表を終わりりまますありがとうございました 発表あ り, ありがとうございます。えっとスライドの方に質問がいくつか上がっているので、いくつか質問をしたいと思います。えっとフロント側はピンやポリゴンの表示なのでコードは書かれているのでしょうか。それともこれリーフレットですかね。リーフレットで地図の表示設定をするだけでピンやポリゴンなどが表示されるのでしょうか。あ、すみませんも う, もう一度よろしいフロント側はピンやポリゴンの表示などのコードは書かれているのでしょうか。えっと。 そうですね一応、スタイルを決めるみたいなコードは書いています、そのどんな色で表示するとか、あとはどんな形で表示、形は決まってるんですけど、でもそれぐらいですね、あとはちょっとリーフレットでコードを書くだけで、そのレスポンスを表示することができるけど、それはちょっとまあフラントエンドの話なんですけど、はい、はい、ありがとうございます。細かい設定やコマンドが多かったので、よく見たいのですが、資料は後ほど公開していただけますかというと、公開の場所を聞いているんですかね。 そうですね。えっ、ー、とパイコンのコンパスのページにえっ、ー、と資料の掲示とかあったと思うので、そこに後ほど公開する予定であります。はい。はい。ありがとうございます。他に何か質問がある方はスライドの方へ。はい。発足しました、えー。今日はビジュアライズの部分、リーフレットの説明は薄かったですが、す ぐ, すすぐ今日みたいなデモは作れますでしょうか。と、そうです。そうですね。えっ、ー、と、私は。 フロントエンド弱者なので結構時間かかったんですけど結構その地図ライブラリーのスターターセットなんか弊社のメンバーが公開してたりするのでそういうのを使うとすぐにデモは作れるかなというふうに思ってますはいありがとうございますは大丈夫ですかね皆さんそうですね皆さん大丈夫ですかねって言うと皆さんすごい買い込みしますねいいですね<笑> えー、ジオジェイソンの利用は JS とかではよく見ますが、ジャンゴでやるメリットをお聞きしたいです。ジャンゴで使うっていうのは、まあ、そのままジャンゴだけで使うのっ て, ってあれなんですけど、例えばその API のレスポンスを返したときに、ジャンゴサーバーとして使う、だったときにジオジェンあ、ジオジェイソン形式で返すっていうのが、結構デ フ, ァデフォルトだというふうに私は思っております。普通に API の、JSON、と同じような形で えー、JS 形式で返すことができるのではい、はいありがとうございますでは、まあ、まあ結構質問にお答えいただいたと思うので最後のちょっと面白そうな質問があったのでデモの場所が北海道だったのですが何か理由があるのでしょうかというこれは、えーとですね、3つ理由があって1つは私が今、北海道に住んでいるということともう1つが今のミエネネという会社が北海道にある会社ということともう1つが私が北海道出身だからという。 その三つです。素晴らしい理由だと思います。はい、ありがとうございます。えっと、そうそう質問も終わりをっと思いますので、えー、っと安倍さんのトークの方を終了させていただきたいと思います。えー、参加者の方は大きな拍手の方をお願いいたします。え<笑>、また追加で質問がある方、また直接お話ししたい方、えー、北海道の。 お土産話を聞きたい方はですね、えー、廊下ホワイエなのでお話しすることはできますのでスピーカーの方からも移動しますのでダンジョ周りには集まらないようご協力の方をお願いいたします、えー、この後10 18時からえっとこの場で LT の方も行われますので皆様えぜひご参加ください本日発表方ありがとうございました